あ、ディナちゃんボード、ニッカリン、ディナちゃんボード。これじおいしい。 ちちゃゃんんんボボーードお腹パンパンファイトンきすかいであわわわわわわわわわええ リナちゃんボードキ<笑>、うんうん、リリ。 オーダーうん<笑>その顔久々に見たテレテレ私もみんなとやりたい